Thank、you 決める決める決める キメるキメるキメる 誰 Bleed it! 決め る, 決め る, 決める Good.、Yeah. 決めるまで、決めるれば目標を倒しましょう。決める、決める、決める、決める。